みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。今回の動画ではヒットソングで学ぶ作曲理論講座ということで、作曲理論講座というとちょっと大げさな気はするんですけれども、実在するヒットソングをモチーフにして、こういう作曲の技法があるとか、この曲のここが素晴らしいとか、そんな話をカイツマンでお話しさせていただこうかなと思います。で、第1回の今回の動画でお話しさせていただきたいのは、取り上げたいのはスピッツさんです。 具体的に言うと、スピッツさんの「チリー」という曲と、空も飛べるはずという曲を取り上げてみます。それで、動画をスタートする前に、皆様になんとなくぼやっとでいいので、覚えておいていただきたいものが1つありまして、それがダイアトニックコードというものです。すんごいざっくり説明しますと、ダイアトニックコードとはなんぞやをざっくり説明しますと、まずこのドミソを1番のコードと。 まず 仮, 仮に決定します。ここが1番ですと。でその隣が2番のコードとします。その次が3番、4番、5番、6番、7番で、次でまたドミソで1周するので、これが1番、2番、3番、4番、5番、5番6番、7番、1番。で、同じようにずっとこう繰り返していくと。そんな感じで、とりあえず7個のコードを割り出そうよという考え方がこのダイアトニックコード。 でございます。1,2,3,4,5,6,7 と。もし詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、過去に音楽理論の動画としてこんな話もしておりますので、よかったら・・興味があったらチェックしてみていただければという感じですね。でも別に完璧にしなくてもぼんやりとで大丈夫です。ぼんやり何んとしていれば大丈夫。それで、まず取り上げてみたい曲、のチェリーという曲。まず1曲目、チェリーを取り上げてみましょうか。このチェリーの素晴らしいところとしては、 もうこのコード進行がとにかくシンプルなんですよもうねあんだけ売れたあんなに有名なあんなにこう親しまれたヒットソングなんですけれどもびっくりするぐらいシンプルなんですびっくりするぐらいシンプルですチリーのコード進行をこの数字で表していってみますとまず最初1番からスタートしますでその次は5に行って6に行って3で4516と言って451 で、次がサビです、えーと。サビが6からスタートして、6、3、4、1。1こんな感じかな。ダイアトニックコードの数字で表すと、もうこれでチェリー完成なんですよ。え<笑>っどういうことやってなるかもしれませんが、ちょっと実際にやってみましょうか。まず、えー、とスピッツのチェリー、1番のコードからスタートです。ドミソですね、ドミソ。ここからスタート。 それで、その次は5番のコードなので、1,2,3,4,5 ここのコードを弾きます。それで、その次は6番なので、隣。それで、3番はちょっと飛んで、ここ。それで、その次は4に行って、5に行って、1に行って、6。で、4、5、1と。こんな感じのコード進行なんです。もう一回やってみましょうか。最初は1番からスタート。 ほにゃほにゃほにゃララ、ほにゃほにゃららほにゃほにゃにゃにゃにゃ、ほにゃにゃにゃほにゃにゃ、ほにゃほにゃほにゃら。こんな感じなんです。で、あんなに親しまれているサビのメロディー、サビのコード進行は、 ダイアトニックの数字を表すと、本当これだけなんです。6、3、4、1、そしてこれを4回繰り返しているだけなんですよ。ここからスタートして、ほにゃら、ほにゃら、ほにゃにゃにゃにゃ、ほにゃら、ほにゃ、まちだ、ほにゃら、ほにゃほらにゃ、こんなんです。なんか、衝撃的なぐらいシンプルだと思いませんか ソングとか売れた曲って聞くと、なんか難しいコード進行をやらなきゃいけないんじゃないかとか、なんかこう難しい技法を使わなきゃいけないんじゃないかとか、まあ、そういったものがあるかもしれませんが、まあ、このスピッツのチェリーという曲は、とりわけそういうものが一切なくて、むっちゃくちゃシンプルと。コード進行とか、本当に衝撃的ですよね。6、3、4、1を4回繰り返しているだけですからね。で、乾燥前に飲んだ後にくく というと、いうこのダイアトニックの7個のコードには入ってないコードがちょこっと出てくるんですけれども、このスピッツのチェリーという曲は、もう基本的に9割以上、ダイアトニックのコードだけで作られていると、そんなにシンプルな曲でも、あんだけ爆発的に売れて、皆さんも知ってらっしゃって、さすがにこの曲知らない方も、ね、いらっしゃらないかと思うんですけれども、カラオケに行けば、ね、その履歴100の中には必ず3曲、4曲ぐらい入っているような。 くらい親しまれた曲なんですが、こんだけシンプルと、こんだけシンプルに作ってしまうことができる。で、メロディーの作り方とかももちろんいろいろあるんですけれども、とりわけ僕がこのチェリーに対してすげえなと思うのは、このダイアトニックしか使ってないこのシンプルさの極みがとにかくすごいなという感じです。それでもう一曲、「空も飛べるはず」という曲も取り上げてみますと、えー、とサビからコード進行を書いてみましょうか。 サビからコード進行を書くと、こんな感じです。<ペッ>こうか<ペッ>。こうですね。サビの部分のコード進行はこんな感じ。ちょっと一箇所変なコードが出てくるんですけれども、基本的にはこのダイアトニックの中だけで作られております。<ペッ>サビの部分いってみましょうか。まず1番からスタート。<ペッ><ペッ> 本当は2番のコードというと、こういう形じゃなきゃいけないんですけれども、えー、響きを考えて、ここの音がこっちに行くと、ホニャラホニャラララそうすることでこう、ね、響きがスムーズになったりとか、響きが豊かになったりとかするわけでございます。この入れ方もまたこの秀逸という感じですよね。で、と2セプンス。 コードネームで書くとすると、本来は Dm じゃなきゃいですけれども、Dm じゃなくて、なんとなく D7 にしてみようという感じで、日々協力しているような手法になっております。この入れ方とかも素晴らしいなという感じですね。で、スピッツのまた大きな特徴として、メロディーのリズムというのもすごい大きな特徴だと思います。スピッツの曲を聴くとなんかこう、昔ながらの曲というか、なんかそういう安心感があるというか、ホッとする、温かみがある。 聴き慣れた感じ、抵抗なく聴ける感じ。なんかそんな印象ありません か, なんか別に目新しいというわけではなく、別に悪い意味じゃないですよ。目新しいというわけではなく、なんかすご い, いつもながら聴いているような耳に馴染みのいい音がすると。なんかそんな印象があるかと思うんですよ。それで、その印象を生み出すためには音色だったりとか、コード進行だったりとか、楽曲編成とか、その構成だとか、いろいろあるんですけれども、僕はメロディーのリズムが・・ もうとにかくそれを強調しているような気がします。えー、ちょっとメロディのリズムの作り方という話をってみましょう。えー、と基本的に音楽は<笑>、まあ、こんなくくりをしていいのかどうかわからないですけども、まあ、ポップスっていうと今4拍子の曲が多いですよね。えー、1拍、2拍、3拍、4拍と。メトロノームをカッチカッチ鳴らすと、えー、このね、 いう感じです、ピッピッピッピッした電子音で、まあ、その白の頭をお知らせしてくれるわけなんですけれども、スピッツの曲の場合は、この白の頭にメロディーが乗っかっている場合がすごく多いです。えー、と今の空も飛べるはずをもう一回やってみますと、ホニャラ、ホニャ、ホニャ、ホニャラ、ホニャ、ホニャ、ホニャニャ。ほにゃ ーみたいな感じで大体のメロディーがそのどっかしゃの白衣 に, に乗っかっている場合が多いんですよ。それとは対照的に白衣の堅いメロディー、えー、とかももちろんあるんですけれども例えばこのねワン・ツー・サン・シー・オカ・タ・タ・リラ・タラ・ みたいな感じで、そういったメロディーもあるんですけれども、基本的にこのクの頭にメロディーが乗っかるようにしていると、そうするとやっぱりなんかこう耳に馴染みのいいというか、違和感なく聞きやすいというか、なんかそんな傾向にあるわけなんですよ。多分これは日本の国民性と か, なんかそういったところにも由来するものがあると思います。うとまあ、60年代初頭にそのビートルズが流行っているうと、ビートルズ・・・・ というああいうバンド編成みたいな音楽は海外では流行っているらしいぞ、イギリスでは流行っているらしいぞ、へいへい、じゃあなんか日本でもそういうバンド編成をやろうじゃねえかってって。で、そのビートルズのレコードとかを聴いた作家さんたちが、ね、このグループサウンズみたいなのを生み出すわけなんですけれども、ビートルズのサウンドを日本人の価値観を通してたあのグループサウンドですからね、別にグループサウンズが悪いというわけじゃないですけれども、まあ、いかに日本人の耳というのは、日本人の音楽観というのは、ね、この島国で育っているもの、 だったんとなっていうのが僕は印象を持っているんですけれども、何かわかか。りますでしょうか<笑>ちょっと話が流れるようですが、なんか日本人 の, その感性としては、そのくの頭に乗っかると、すごい聴きやすいというか、乗りやすいというか、なんか馴染みのいい雰囲気になるのかなというのは僕はすごく思っております。なので、まあ、皆さんもそういう印象を出したかったら、メロディーを白の頭に乗せるようにすると、その懐かしみのあるというか、なんかそんな印象になるんじゃないのかなと思います。 それで、まあ、スピッツさんは他にもたくさんいい曲があるので、まあ、バリバリと紹介させていただきたいところなんですが、とりあえず今回の動画ではこの2曲だけをご紹介させていただこうかなという感じです。覚えておいていただきたいのは、ダイアトニックコードというものがあると。でそのダイアトニックコードというのはなんとなく7個のコードがあるんだということ。それで、まあ、ヒットソングとか名曲とかいい曲って考えると、もうダイアトニックに収まりきらないような難しいコード、いろんな分数コードとか、ね、なんかいろんなノンダイアトニックとかを使わなきゃいけないんじゃないかと。 思う方も多いかと思うんですが、スピッツのシェリーを思い浮かべるように、全くそんなことはねえと、えー。とんでもなくシンプルに言っても全然大丈夫ということ。それで、メロディーの作り方、特にリズムに関して。えー、メロディィのリズムを箱の頭にのけるようにすると、日本人の耳に馴染みやすいようなメロディーになりやすいんじゃないかなと僕は思っていますよということでございます。えーまあ、そんな感じで、だからといって、なんかこう。 理論から曲を作るのはちょっと本末転倒なので、あまり強かったことはしてほしくないんですが、まあ、曲を作る方はちょっと参考にしてみていただけると面白いんじゃないのかなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。次の動画では、生き物係さんを取り上げてみたいなと思います。お楽しみに。あはははははははは。